皆さん、こんにちは。えー、ニッタ・ジョエレイです、えー。本日の発表のタイトルは、データ解析ワークフローを無駄なく再現可能にするアパッケージ、ターゲットの紹介です。えー、本日はあの、こ の,、まあ、あの話を、えー、する機会をいただいて、本当にありがとうございます。あの初めてのバイオパーカさんなので、あのちょっとわからないことも多いかと思いますけれども、あのいつでもあの止めてあのコメントしていただければ。 思います質問でもいいし。はい。えー、では、自己紹介から始めさせていただきたいと思います。と私の名前は新、えー、田上流です。えーまあ、あの<笑>名前からあの分かるように、私は日系人で、あの実は、えー、と名字にあ漢字もありまして、正、えー、しい田んぼの新田です。えー、ここにあの Twitter とかウェブサイトありますので、あの他の情報はそこにあります。 えー、と東京大学の岩崎研究室で、えー、特任状況をしていまして、えー、研究のテーマはシラ、えー、植物の進化とか生態学です。でまあ、主に、えー、と私は R、えー、ユーザーで、いつもあの解析には R を使っていますあ。趣味はマラソンです。では早速本題に入ります。とまずは今日 の, あの 発表のアウトラインですが、えー、まずは、えっと、この targets というあるパッケージを紹介してから、えっと、だいぶあの、まあ、targets の使い方は、えっと、ただ私がベルベル喋るというよりも、あの皆様ご自身であのコードを打ってた方が、 多分あのしっかりくるとしっかりくるかなと思いますのでえっとこれからはえっと一生に、えー、使ってみる、えー、ライブコーディングを、えー、行う予定ですはいあのこのまああのさっき鈴崎さんもちょっとあの、えー、の話にちょっとあの出てきたんですけれどもあのそうですねこの、えー、バイオパカトンの大きなテーマはえっ、ー、と制限性再現性を、えー、まあ担保する保つ えー、話で、えー、っとそれには、まあ、いろんな要素があるんですけども、まあ、一つはやっぱりワークフローですよね。でワークフローというのは、あ, の、まあ、そのある、えー、っと解析をすべ、えー、てのステップを、えー、記述して、えー、それを順を追ってコードを走らせてやっていくことです。 であのこの図は、えっと R, のえっと、R でかなり有名なあのハドリー・ウィッカム、とハド リ,、ね、リー様の R4 データサイエンスの冒頭に出ているあの図なんですけれども、えーまあ、よくある、えー、とデータ解析ワークフローの、えーえーまあ、図ですね、まあ、例ですでで。例えば最初にデータをインポート、読み 込, み読み込んでから、 それをきれいな形に整えて、トランスフォームもそうなんですけれども、そこからどのようなデータになっているか可視化して、それをモデル作ってデータを解析したりして、最後に報告するレポートとして書いて、 えーまあ、あるいは発表にして、他 の,、まあの方に、えー、伝えていく、あの主なあのあの発見を伝えていく、このようなあのことになります。でこれは、まあ、理想的な感じですね。では、これを実際やっていると、まあ、これは全部あの多分コードでやっているかなと思うんですけれども、通常のやり方では、これは、まあ、いろんなあのそれぞれのスクリプト、あるいは、まあ、それぞれの あのまあ、コードの行があるんですけれども、えー、これはあのなかなか1回だけでは終わらないんですね。でもしあのこ の, あのフローのどこかが変わったとしたら、それによって、他のところがどう影響されるのか、えー、ここだけをあの変えたとしても、他のところがどう影響されるかは、なかなか自分ではあの予想があの多分なかなかつかないと思います。予想するのは難しいです。 であの、この1箇所だけが変わったとしても、僕に影響が受けてあの、僕に走らす、もう1回やり直すところがどこにあるのか、なかなか自分ではわからないんですね。まあ、それが一つのちょっとあの、えー、問題点です。で、もう一つの問題点はあの、コードでこのようなワークフローを変えたとしても、これはあのちゃんと再現できるかどうかということです。であの だいたい今書いたやつは自分ではできるんですけれども、これはあの時間が経ったら数ヶ月、あるいは 数, 数年でも後にもう一回できるかどうか、そして自分じゃなくて他の人ができるかどうかはあの、えー、ちょっと難しいところですね。で、ここでは、えー、とこのような、えー、すみません。えーと ワークフロー管理ツールに、えっ、ー、と、このような問題を任せる、このようなテーマを任せることができます。で、あの、ある以外にも、このようなツールはたくさんありまして、まあ、例えば、あの、よく、昔からあるやつは、あの、バッシュのメイクとか、えー、Python もスネークメイクがありまして、で、バイオインフォ系では、NEXT フ o ーとか、えっ、ー、と、CWL とか、まあ、いろいろあるわけです。で、あの、今日は、えっ、ー、と、 まあ、割と最近できた R のパッケージを紹介します。この R パッケージの名前は t a r g e t ですね。で、t a r g e t まあ今言ったように R のワークフロー管理パッケージです。すまで、まあ、特徴としてはそうです、ね、一番重要なところは、ワークフローの必要なところだけを走らせることです。 そして、えっと、ワークフローをあのあの定義した段階で、えっと、パラレル、えー、に、えーどこあのその、ワークフローのど こ, どこをあの、えー、パラレルに、えー、走らせるか、えー、指定することができます。なのであの、えー、小さなワークフローから大きなワークフローまであのスケールアップすることがあの簡単にできるわけです。であの あとは、えーまあ、再現性のところですね。計算結果がコードとデータと一致していることを、まあ、このターゲットパッケージを使えばあ、まあ、証明することができるわけです。で、あの今回は、えっと、ごく簡単にあのこのターゲットのえっの、と、紹介、そしてあの基本的な使い方を説明したいと思うんですけれども、あのこのパッケージはかなりあの奥深くて、 あのそして、常に、えっと、開発あのされているので、えっと、ちょこちょことあの更新があるわけで、あの使い方をマストするのはちょっと時間かかるわけですね。なので、いろんな資料がありまして、でそれをあのここにあの一応あリストアップしました。なので、あのまあ、これを聞いてあ、もっと知りたいなと思った方は、あのこのような資料を、えー、ぜひ。えー まあ、お読みになってください、まあ、例えば、ターゲットの、まあ、GitHub ページとかパッケージのウェブサイト。あと、えー、一番おすすめしたいのはこのユーザーマニュアルですね。ここにはかなり細かくいろいろと使い方が書いてあります。えー、であのターゲット、今まではあのターゲット、ターゲットというこの一つのパッケージをあの話してきたんですけれども。 えー、と実は、ターゲットにはあの、それに関連している他の、えー、とパッケージともありまして、でそれをあの全部まとめて、えー、ターゲットオペと言います。もしかして、タイディーバースとかって聞いたことがある方が い, いらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとそれと似たような感じですね。あるパッケージの集まり、えー、まとめがこのターゲットオペアになります。で中に一つ、もう一つかなり大事なのは、このターアーキテイプスパッケージで、そのウェブサイトはこちらになります。 でそしてあの、ターゲットはまだ結構新しくて、えー、とそんなに、えー、なんだろう、日本語の資料はちょっと限られているようですけれども、あの私の知っている限り、一、まあ、つ箱根発表がありまして、あのえー、このウーリューブさんの発表はこの こ, こにあります。はい。で、これからはあのターゲットの使い方、えー、は、えーと、ライブコーディングをで、えー はい、説明しますが、それに入る前に、えー、ちょっとざっくりと主な、えー、関数を、えー、説明したいと思います。えー、あと、このまあ5つなんですけれども、えーと、ターゲットパッケージは、えー、とこの関数の名前、えー、は、えーと、ある、えー、名前の付け方が決まってて、みんな の, あのこの関数はすべて、えー、と tar で始まるわけです。こ こ, こですね。えーと だからター r ッ a r g e t p a c の, あのスクリプトとかメイクとかっていう、まあ、意味合いなんですけど、えー、とター s スクリプトは、えー、とまず、えー、ワークフローのプラン の, あのコードのスクリプト を, を書く、えー、関数ですでター r v i s n e t w o r k っていうのは、えー、とワークフローを可視化する、えー、可視化して確認する関数ですでこのター r m a k が多分一番重要なんですけど、えー、とワークフローを実際に 走らせる関数です。であの、走らせた後、それに出来上がったターゲット、ターゲットが作ろうとしているものですよね。で、それを読み込む関数はこの tarload という関数です。で、taroutdated というのは、あのえー、次の、も う, もう一度そのワークフローを走らせる前に、この関数を使おうと、 えっ、ー、とどこがえっ、ー、と走らどの部分が走らせられるか、どの部分が実行させられるか、えー、予測する、えー、関数になります。ということで、えっ、ー、と早速えっ、ー、とライブコールに、えー、移りたいと思います。えー、ちょっとっなるほど一旦えっ、ー、と画面共有を変えますので、ちょっと待ってください。うんーと。 すみはいえっと皆さんえっとあうまくいってないえすみませんいはいはい、はい これはライブコーディングということで、あのえー、あの皆さんもご自身のパソコンでもあの同じようにしてみてください。えー、これには、えっと、RStudio を使っていますが、RStudio のプロジェクトの機能を使います。あ、そっか。えー、私のデスクトップも見えてますでしょうか あ、見えてます。あ、見えてまはい、よかったです。えっと、今は、はい、RStudio を使ってますね。で、この RStudio の、えっと、ファイルのところに、えっと、ニュープロジェクトをクリックします。これも見えますかあ、ちょっと小さいといえば小さい。小さいけど、一応見えてるのかな。<笑>あはい、すみません。まあ、あの、ファイルで、ニュープロジェクト。クリックします。 もうちょっとうまい方法があります。<笑>すみません。ニューディレクトリーをクリックして、ニュープロジェクトをクリックします。で、ここで新しいオー p プロジェクトを、えー、作ります。で、あの、場所はどこでもいいんですけれども、私はと り, とりあえずわかりやすいために、えっと、このデスクトップに置きます。で、デスクトップに例えば、えっと、 タイオーパックターゲットエクザンプルと書きます。このように。で、えー、っと、これでクリエイト。まあ、もうちょっと、こうした方がもっと大きく見えたのかな。で、これでクリエイトプロジェクトとクリックします。で、そうしますと、えー、っと、 RStudio が、えー、とそのプロジェクトに入ります。RStudio と、まあえー、いうのは、えーまあ、ご存知の方が多いかと思うんですけれどが、まあ、R のインテグレー l o デベロップメント i ンバイ m メントですねあの。R を書く場所でもあり、R を走 る, 走 る, する場所でもあります。でえー、とこのパネルにファイルがあって、えーと あとまあ、ファイルのブラウザーになります。で、ここにはあの、今デスクトップで BioPackTargetsExample のプロジェクトに入ってて、今そこに入っているファイルは、えー、とこの .rproject ファイルだけです。これは R プロジェクトの設定が入っているわけです。で、あのこれから使うパッケージは、すでにあの皆さんあのインストールしたかと思うんですけれども、targets ですね。 で、それは、えっと、この librarytargets で, でロードします。えー、っと、はい、tar script と書きます。tar script return。で、そうしますと、あの、今、このファイルブラウザのところに、新しく underscoretargets.r というファイルが出てくるはずです。で、これをクリックします。で、そうしますと、 これは、えっと、まあ、あの、この targets のプラン、えー、のスクリプトの、あの、例えば、の例の、えー、っと、えー、ファイルになります。で、あの、このライブコーディングはこれをとりあえず使います。で、あの、ここに説明がありまして、コメントに説明がありまして、まあ、これは、まあえー、例の、えー、っと、underscoretargets.r ファイルですよ。 で、あの、このターゲットあのターゲッ e パイプ i p e には、えー、必要です。必ず必要です。で、あの、今、えっ、ー、と、この tar script を使って作って、で、これから、えーえー、これを編集します。で、編集が終わったら、えっ、ー、と、tar make でこれを走らせます。っていうことです。で、あの、この、えっ、ー、と、スクリプトの特徴なんですけれども、 まああのそうですね、これからこの、こ の, あの上部上の方も説明しますけれども、一番重要なところはあの下の方。でこれは、えっと、必ず、えっと、このリスト関数でおります。でリストの中には、えっと、この tar target というのが、えー、出てくるわけですねで。これはこれから作っていくワークフローの指定です。 なので、これを先に説明します。えっと、この tarTarget 関数は、えっと、これから作ろうとしている、えっと、ターゲットを定義します。で、えっと、これは、あの、2つ、えー、引数があって、まずは、えっと、これから作ろうとしているターゲットの名前です。例えばデータですね。で、そのデータ、データというターゲットの、で、次にはデータというターゲット をどうやって作る、えー、つまりそのコマンドですね。えー、それがここのコードです。でこのコードは、えー、例えば、えー、こ, のこのコードは、えー、とデータフレームを構築していくコードなんですけれどもサンプル .int はあの、えー、100回のランダムな、えー、数字を、えー、取ってくるわけです。まあ、つまりこれはあのランダムなデータを作る、えー、コマンドですね。 で、えー、それが出来上がったら、次には、えっと、この summary という、えー、ターゲットを作ります。で、summary は、えっと、この sum 関数、データこの、ここで作ったデータを sum 関数に移して、えっと、この summary、まあえー、を計算します。で、この sum 関数というのは、どこのパッケージにも入ってなくて、えっと、この上で定義した カスタムな関数ですね。なのであの、このターゲットのワークフローでは、あのそうですねあの、やり方としては、えー、主に自分でいろんな関数を定義して、それをどんどん使っていくわけです。えー、つまり、どうやってそれぞれのターゲットを作るかというのは自分の関数で定義します。で、この sum という関数は、えっと、えー 奇数としてデータセットがあってで、そのデータセットの、えっと、X の値の平均を計算します。はい、そのような、えーまあ、あのワークフロープランとなっています。では実際、それをじゃ走らせてみましょうで。それを走らせるためには、ためにはこの tarMake というのを使います。 まあ、昔の Make というプログラム の, あの Make あのだと思いますけども、まあえー、つまりそのプランを、えー、作っていく。じゃあそれを Enter 押しますと、えー、このようになります。えー、まずは、えー、このデータというターゲットを作り始めてはい終わりました。で次にサムリーを作り始めてはい終わりました。で全てのパイプランが終わりました。 では、サムリーがどうなってるかじゃあ見てみましょう。えー、サムリーと入れると、おやこれはなんか予想したとはちょっと違います。あの、この平均がとか何も入ってない。で、これはむしろあの R のサムリー関数。このサム、別のサムリーですこの。このサムリーです。これはちょっと違いますね。で、なぜかと言いますと、あの、この、 今、tarMake を、えー、やると、これはあの今入っているこの R セッションではなくて、また全然別のセッションで行われます。なので、あのそこであの、えー、作ったオブジェクトはまだあのこちらに 入, 入っていません。で、それをじゃあどうやって、えー、と見れるかと言いますと、えー、とタール ロードを使います。で、tar load summary とすると、今度は、えっ、ー、と、ここらへこちらに、あの、あのこれあの今のアークランの環境に何が入っているかあの見えるんですけれども、summary が入ってきましてね。で、これを今度、summary と、えー、打っていきますと、ちゃんとこの x の平均が入っていますね。で、ちなみに、えっ、ー、と、じゃあ、この、 このような、えっと、で、あの、今、あの、例えば、R をもう一回、えー、再起動しますと、エンバイオリメントディズニーに何も入ってないですね。で、Library Targets。で、tar Load Summary とします。こっち、こっちの Summary。はい。で、Summary を見ると、ちゃんとありますね。 つまりこれはあの、えー、じゃあ、どこに保存されてるかといいますと、あのさっき tarMake したときに targets がこのフォルダを作りました。underscoretargets。で、この中を見てみると、いろいろあって、MetaObjectsUser ーーとか、それは別にそんなにあの何を意味してそんなに気にしなくていいんですけども、えー 今の作ったほらデータとかサムリーとか入ってますね。でもこれをクリックしても、ファイル is binary ってなってますね。あの通常テクストデータで見るようなファイルではないですよっていうことで、まあ、あの多分ん、えー、短縮されてるからだと思いますね。でも、まあ、要するにこれは、えー、とこの target targets, underscore targets,、えー、フォルダー の中身を自分でいじったりはしないです。あのえー、そ, れそういうふうにするんじゃなくて、この tarload とかを使って、今まで作ってきた、えー、とオブジェクトを、えー、読み込む、えー、ようにするわけです。えっ、ー、と、はい。で、あの、まあ、えー、で、そうですね。で、じゃあもう一回 tarmake をやってみましょう。tarmake。 今度は、前と違って、あの何もしていないスキップ、スキップ、スキップ、スキップ。何も計算してないです。それはなぜかと言いますと、えっとこのあの、えー、このワークフロープランは何も変わってないし、この関数も何も変わってないです。中身は変わってないです。であの、ターゲットはそれを全部感知してて、もし前回とあのこのコールが変わってなければ、 もう一回実行する必要はないって分かってるからスキップするわけです。で、逆に、あの例えばこ の, あの中身コードをちょっと変えてみましょう。で、まあ、例えば、えー、100、100回 の, あの、100のランダムな値じゃなくて、じゃあ99にしてみましょう。で、これを変えて、一旦保存します。で、もう一回、 保存の、今コマンドして保存したんですね。でもう一回、tarMake をします。あれこれは、あやばいことになりました。<笑>エラーが出てきました。なぜかと言いますと、これはあのデータフレームであの行 の, あの数は同じになっていないといけないですね。だからこれもじゃ99にしてみましょう。はい、もう一回。 あこれはちゃんと行きました。で、今回は、えー、データを作り直して、サムリーも作り直してました。で、今まではそうですね。じゃあサムリーをもう一回、じゃあ確認しましょう。どう変わったのか。えっ、ー、と。サムリーを見ると、ちょっと値が若干変わりましたね。まあ、ランダムなので、本当に変わる。<笑> 変わるかどうかはやってみないとわからないんですけども、まあ、こうなりました。で、もう一回タワールメイクをしても、今度は変わってないので、あの全部スキップ。で、あのターゲートの本当にいいところはですねあの、必要なところだけを走らせる。で、例えばデータが変わってなくて、あのこのサムデータのここが変わったとしたらどうなる で、例えばですね、あの、このサム関数の中身をちょっと変えてみましょう。で、まあ、そうですね。えっ、ー、と、X の平均だけじゃなくて、あの、どうせやる、あの、せっかくなので、えー、Y も関<笑>数、えー、確認しましょう。で、これ、えー、X も Y も平均を計算します。で、これ、保存しまして、もう一回、タワーメイクしますと、 今度はデータは変わってないのでデータはスキップで、えー、この Sum 関数が変わりましたのでそれだけを走らせたわけです。でまあ、今, 度今 の, あ の, 今の、えー、と例のコードはすごく簡単で す, ごくすぐに終わるので計算時間は全然かからないんですけどもでもこれはかなり時間のかかる、えー、とモルのフィッティングとかだったりしたら、えー、とこれをスキップすること。 はあのすごくあの大きな意味を持ちますね。それでかなり効率が上がってくるわけです。では最後にあのもう一つの関数を、えっと、ちょっと説明します。それは tar-vis-network、えっと。これでは、えっと、こ, のえこのワークフローを可視化できます。はい。で、 まあ、これはすごく短いので、あの<笑>かなり簡単なんですけれども、えっと、このサマリーというターゲットはデータに、でもこの矢印はその依存関係を示しています。だからサマリーはデータに依存しているわけですね。データからサマリーに行くと。そしてデータはこのサム関数にも依存しているわけです。で、じゃあもう一回ち ょ, ちょっと書いてみましょう。例えば、 じゃなくてメディアにしましょう。で、保存して、で、もう一回ターービジネスにします。で、これでは、えっと、この色が変わりましたね。っていうのは、こ の, の色は何を、えー、意味しているかって言いますと、えー、この濃い緑色は、えっ、ー、と最新上あの、最新になっているところです。あの、もう一回 作, れな作らなくてもいいです。 でも、ミズルのところはアウトデータで古いところです。なので、あのもう一回タアメイクしたら、ここはえっ、ー、ともう一回作り直されるよっていうことになります。さて、タアメイクしてみましょう。で、もう一回、えー、ターゲえっ、ー、とワークフローは、えー、ワークフローが動いて、で、もう一回タアビズネットワークをすると、 今度は色が変わりましたね。も、ま、う全部最新状態になりました。で、まあ、これが、えっ、ー、と、はい、ターゲットの基本的な使い方になります。ライブコーデンはこれで終了します。 あれ、なんでないの<笑>すみませんでした。あれ出てきたはずですけども。ああ、はいあの。今回はちょっと時間の制限であの、時間がないんですけれども、実はあのもう一つ、えっと、もうちょっとあの、えーごくごく、今のようなごくごく簡単な例ではなくて、もうちょっとあの実際のデータ解析に近い例もありましたけれども、 あのちょっと時間の制限でそれを進めするこらができなくて、でも、この、えっと、リンクを使えばそこを見れます。で、あのこれでもご自身でもちょっとやってみてください。でまとめとしては、underscoretargets.r、えっと、ファイルにワークフローランを書いて、tarrun でワークフローを走らせることができます。 で、tarvis network でワークフローの状況を可視化することができます。で、まあ、このような、あの、えー、これを、えー、っと、そうですね、あの、t a r g e t ファイルを編集してターランあし、しました。えー、っと、タ a r すみません、これター r m a k でした。ター r m a k です。あとで直します。えー、っと、ワークフロープランを書いてター r m a k し て,、えーま、えて、また書いてまたター r m a k して、そのような 繰り返しになるわけです。で、あのま あ, あの、もっと知りたいと思った方がいらしたら、とにかくこのユーザーマニュアルがおすすめです。あの、かなり細かくいろんなあの情報が入っています。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい丁寧に説明していただいて、あのすごくわかりやすかったです。 えー、と何かあの他の人で、えー、と質問やコメントなどありますでしょうか。一点お聞きしてもいいでしょうか。はい、あの先ほどのワークフローがなんか大事だって分かったつもりなんですけれども、と普段の解析でもこういうツールを使ってらっしゃるのでしょうか。ああいつも使ってま す, いてます。いつも使ってるんです。分かりました。はい、ありがとうございます。参考にいたします。あのー そうですね、今 の, あの例ではあのすごく簡単なのであんまりなんか実際どう使えるかちょっと想像しづらいところあるかもしれないですけどもあの、まあ、例えばさっき の, あのこの例のところ行いきますと。えーっと 小 さ, 小さいかなと思うんですけども、これは GapMinder というデータで、えっと、いろんな国の、えっとえー、んと寿命じゃなくて、えっと、<笑> Life expectancy って何でしたっけすか<笑>、えっとはい、<笑>とか、えっと、GDP とかそのようなデータが入っていまして、えっと であの、例えば、ここでは、えっと、寿命と、えっと、年、えー、年, にその年によって寿命がどう変わっていくのか、えっと、リニアモデルをフィットして、でそれをと可視化する、レポートを必要するみたいなやつがありますね。なので、あのさっきあのイントロンーにも出てきたようなあのクラシックなワークフロー、あのデータのインポートして、対立してフィット、モデルをフィットして、 えー、報告するみたいなあのワークフローの形になっています。でまあ、ちなみに私はあの、まあ、大学で研究してるんですけども、あのあの論文研究論文を書くときも全部ターゲットでやってまして、であの論文はあのこの tarRender で R Markdown で書いています。でやっぱりそうするとあのかなり再 現, のあの再現性があの高いかなとは思っています。 分かりましたありがとうございます。えっ、ー、と、他にどなったか質問、コメントありますかあ、久米です。ありがとうございます。あの基本的な、本当基本的なところなんですけども、このターターゲットっていうのは、この第1の引数になんか次の変数を入れて、その第2変数に あ第2引数に、えー、この関数とかを定義したやつを書くという形なんです。えー、はい、基本的にそうですね。例えば、今のコードでは、あのこのまずは、えー、データを作ってで、そのデータのサマリーを計算すると。でもうん で今は、えー、とこのような順番になってるんですけれども、実は順番は関係ないです。あの上下の順番というのは。何を1番に読んで何を2番にしたのかとか。これでも全然ターゲットは OK です。で何かと言いますと、あのその上下の順番というよりも、あのこの、えー、とサマリーには、えー、サマリーというターゲットをにはあのデータを使ってるっていうこと。この この関係を見てるわけですね。うん、なので、何だろう、えー、そうですね、えー、そういう関係があれば、ワークフローとしてなり得るわけです。うん、あでは、ワークフローでその、要は、1個飛ばして、ワークフローをつなげるというのもこれでかけて、その時の順番も、要は関係ないってことです。 はいそう、そうです。えーはい、あと、もし皆さんの中で R ユーザーがいらしたらあの R スクリプトを書くと書き時は結構自由じゃないです か, なんかいろんなオブジェクトを作ってでオブジェクト の, あ の, 上, あの上書きも結構あるかなと思うんですけれども、うんあの こ, のえー、このようなワークフローにするともうちょっとあのなんだろう、ステリックトな感じになって あの例えばこのデータを1回作ったら同じターゲット斜めでタ ー, ターゲットデータ t data, mutate, s u m サ a リーとかだったらあの許されないんですねあの。なぜかって言いますと duplicated target names と、えーえー、っていうのが出てくるわけです。 なんか普通のある子だったらデータデータをなんとかしてで次の行でまたデータあの例えばはいはいデータイコールズ C12 で次にデータイコールズ C データ、はい、えー、っとなんだろう<笑>、えー、3とか A と か,、うん、A, とか A とかねそのようなこととかできますよねでもあの、うん これは、ではダメですね<笑>ああの。そういうルールがあるわけ で, すであの、やり方としてはあの、とにかく関数が重要になってくるわけです。すべてこのカスタムな、あの こ, のこのようなサンみたいなカスタムな関数を書くことが多くなってきて、なので、パッケージ開発とちょっと似たような感じになります。えー、あのここではあの全部この一つのファイルになっているんですけども、 あのベストプラクティスとしては、えー、これは別あの、そのカスタムな関数を、えー、とちょっと別の R、えー、スクリプトに入れておいて、で、これを、えー、と例えば、えー、そうですね、あのこの新しい、あの私はです、ね、いつもこうしてるんですけども、R というプログラを作って、でそこに、 えー、はい。r というフォルダを作って、そこに functions というファイルを入れていきます。で、ここにどんどんカスあのそういう関数を入れておいて、で、ここは、ここでは、えー、1回だけ sourcerfunctions というふうに入れていきます。その方がちょっと、あのまあ、あの、好みなんですけど、その方があのこの u n d e r s c o r e t a r g e t r ファイルがちょっとさっぱりしてて、 あの本当にあのこのワークフロープランだけがあの入るようになります。ありがとうございます。あと も, なんかもう一ついいですかあはい、どうぞ。ええっっととなんかそのけ、えー、変数とかあ変数というかそのパラメータを変えて実行して結果が変わったときに、そのまあ。 えー、と前のデータ、前の結果と今回の結果を比較したいみたいなのは、何かターゲット上でそのワークフローとかけるんでしょうかうん、そうですね。あの、今日のような基本的な使い方にはではできないんですけれども、また別のパッケージで、うん、まだ使ったことないから、ちょっとすぐああの出てこないんですけれども、あと後で調べてみます。あのこの、えーとね、この アンダースコアターゲットっていうあの歌詞なんですけど、ここにデータ全部のデータが入ってくるわけです。で、これを Git の,、えー、のレポジトリに保存するパッケージがありまして、それを保存してあの管理するわけです。なので、であの例えば、あのここは Git を使ってるとしましてあの、この状態で1回コメットします。こ, このプランをね。 コミットしますで、走らします。で、そこで、このターゲットのキャッシュをあのスナップあのこのコミットで一旦保存し、一旦保存します。で、あのまたいろいろ変えていって、やってみて、あ、でもやっぱ違ったなと思って、その前のコミットでによってできたあのキャッシュをまたあの呼び寄せることができるわけです。そのパッケージを使えばです、ねあはい。ありがとうございます。 な, なんだっけな ?tar, g タ t t a r とか何とかだったちょっとあとで調べてみます、はい。まあでもそうですね、あの基本的にあのこのコードがあればどのようなあのあのオブジェクトも作れるんですけども、そうですね、あの比較したい場合はそうですね、あの多分そういうふうにしないといけないかなと思います。はい、あの今回のデモだと、 データが一つで関数も一つで実行していると思うんですけど、えー、とデータが例えば5個で関数が10個とかで 5×10 通り全部実行したいってなった場合どういう書き方が推奨されているんですか、ね、はい、それもありましてえっと ちょっと、ちょっとなんか上級な話なんですけれども、あのこのタ ー, ターゲットのもう一つのええっとか引数があって、えっ、ー、とパターンというんです。で、このパターンでは、えっ、ー、と例えば、えー、どうしようかな。<笑>じゃあ、ちょっと全然違うやつにします。うんと。えー ちょっっと待ってください、えー、はい。あの皆さん、R ユニフォーム、R ユニフの関数はご存知ですかあの標準、標準分布っていうのかなすみません。私、ケイトーゲ多分の、えい、ー。標準分布からあのサンプルするわけですね。で、何回サンプルするか。例えば、 2回サンプルすると、えー、とこのような数字が、まあ、ランダムに出てくるわけですね。で、あのここでは、えー、とこの R ユニフォーム の, こ, のここに、えー、何回サンプルするか、えー、ここで、えー、設定します。5回か10回か1000回か。で、えー、とそれを、えー、と全部一、えー、通り、えー、サンプルします。で、あのこれは一つの、えーと 一つの、えー、とターゲットのように見えるんですけれども、この pattern="map" というやつを使うと、えー、と同じ、えー、処理を、このここの numbers、えー、5、10、1000に同じ処理、R ユフォーを適用します。つまり、これは実は3つのターゲットとなっています。で、例えば次に。えー で、最後に、アージャー、ミン、ダじゃあ、じゃあこれをちょっとやってみましょう。<笑>で、えっ、ー、と、これは、まあ、一つのようには見えるんですけれども、実は、えっ、ー、と、三つのターゲットとなっています。で、このように、えっ、ー、と、 1つ目、2つ目、3つ目を作り始めて、できた。作り始めて、できたとなっています。で、これで全部できました。で、次に、それぞれの平均を取ると。で、例えば、どうなったかって言いますと、par read means。えっ、ー、と、このようになりました。えっ、ー、と、この、 標準分布から5回サンプルしてその平均をと10回あのへ取って平均取るとかっていうふうになるわけです。で、これはあのマップっていうのはえっとへ、えっと、並列に同じ処理をするんですけども、えっと、クロスっていうのもあって、で、クロスだったらえっと、えー、2つのえー 変数を渡すことができます、まあ、ここではちょっと無意味になるんですけれども、えっと、さっきの質問あの、データと関数が 10, 10個のデータと10個のなんかモデルとかを全部、全て の, あの組み合わせで や, やれた方がらクロスでできるわけです。であのなので、かなりあの短いコードでたくさん の, あの計算ができるわけです。 しかも、これは簡単な例なので、全然大したことはないんですけれども、簡単にこれを全部パラレル化できるわけです。なので、これは今は一つずつ作っていくんですけれども、すべて参考並列に3個ずつやっていくこともできる。 でそれだったらあの自分でそのパラレルの関数を書かなくていいわけですねあの。それはこのターゲットに任せることができます。これは今、タービスネットワークって打つと、どういう図が出てくるんですか、ね、そうですね。それは、えっと、すごくあの3つずつではなくてあの、えー、1つしかないように見えるんですけども、 これはあの、あの、でも、気づいていかなあの、この形が変わりましたね。ね、形はこのパターンっていうふうに変わりました。っていうのは、パターンっていうのは、本当は一つのターゲットじゃなくて、その中に、えー、複数があるよっていうことで、えー、っと、なんだっけな、ちょっとですね。えぇ、ー、l a です。label、label、l a ラ e l equals b r であのこのように、とレーブルというのは そ, のそれぞれ の, あの、えー、図にラブルを貼るわけですね。で、ブランチっというのは、えっと、ブランチっというのは、えっと、このパターンによってできた、まあ、なんていうサブターゲットを思えばいいかな、えー、が何個あるか。で、それは実はあの3つのブランチからできてるよということがあ。ああ小さいな、やっぱり。えー、っと。 あー ち, ょちょっといかな<笑>見えますかあ見えます。見ますはいあととと。実はズームできるんですけど、ちょっとやりづらい。はい、<笑>このマの ス, ステムっていうのは何ですかえっと、ステムは、えー、っと、ブランチに、えー、対して、えー普通、普通のターゲットっていうかな、あのこのパターンがないやつはステム。テムで、まあ、そうですね。 キ<笑>ーとか考えるとあの枝があってで枝分かれしますね。で枝、その普通の枝は stem で枝分か れ, た, 人枝分かれしたところはブランチです。なんかファンクションが三角になっているってことは、ステムとかパターンとかはデータってことですかねそうですね。多分おそらく私はそこで詳しくないなですけど、ターゲットの中ではステムとブランチと ファンクション、関数は多分それぞれあの違うんですね、はい。考え方が違うというか。そうですね、でちなみにこの tarvisnetwork のもう一つ の, あのオプションとしては、えー、と targets only equals true というできましてあのそうです、ね、これをたくさんどんどん作っていくと、どんどんあのカスタムな関数がたくさんあるので、それが全部入っていると読みづらいので、 で、まあたい本当に知りたいのは、ここで作ってるやつがどうなってるか知りたいので、えっ、ー、と、targets only equals true とすると、もうちょっとあの綺麗になりますあ。ありがとうございます。じゃあ、すみません。またあの基本的な質問なんですけども。はい この、えー、と15行目からのリストが長くなって、リストの長が長 く, 長くなってきた場合に、えーと、リストは必ず1つので定義しないといけないんでしょうかそれとも2つとかで、えー、書いてくっつけるとか、そういうのはできるんでしょうかそうですね。あの、そうあの、この targets は、えっと、前に似たようなパッケージが同じ開発者が作ってて、Drake っていうパッケージがあったんですけど、もしかしてあの聞いたことはあるかもしれませんが、 デレイクだったら、多分確かにそれはできてて、いうか逆にやんないといけないケースが結構あったんですけども、私の今まで使ってきたところ、ターゲットはそうする必要があんまりなくて、で、まあ長くなっても、長くなるってこと、まあ長くなっても別にそんなに困らない<笑>っていうかな。でも、とはいえ、あの、なんだろう、まあ本当にケースバイケースなんですけど、 やっぱりちょっと分けたいところがありましたり、あったりしてで、例えばなんか、かなりなんか前処理的なところがあって、で、それでやっと一つの必要なデータができてきて、それを次のパイプラインに使うとか。であの、その時は、あとこの targets ファイルを2つにする。えー、まあ、その場合は、underscoretargets じゃなくて、このデフォルトの underscoretargets の名前じゃなくて、違う名前にするんですけれども。 えっと、つまりそれをあの、はい、2つのワークフロー、そしてこのカ詞シが2つある。同じプロジェクトだけど、まあ、複数ある。で、あのそれぞれのカッシから、えーまあ、ターロードして別のプロジェクトに読み込むとかいうふうにもできます。ありがとうございます。あの こ, のこのリストだけは1つにしないといけないんでしょうかこれはあそうです。あの基本的にあのこの t a r g e t s r スクリプトはリストが1つです。う わかりました。ありがとうございます。でも、ターゲット t s r は複数あっても<笑>はい。まあだから、リストがリスト2個書く必要が出てきたら、もう、タこのットドットアールを2つ作るっていう方がいいってことですね。そうですね、たぶん。はい、<笑>同じディレクトリに、えっ、ー、と、 このターゲットの、えー、と実行ファイルが2つあった場合にターメイクを打つと何、えー、かエラーが起きるんですか、ねですね、名前を指定しないといけなくなるっていうことですかはい、そうですね。その場合は、えー、ともちろんファイルの名前はあの全く同じ名前にはあのできないのでその名前を変えてであの、そのタール、えー、なんだっけなまああの デフォルト、t a r するとデフォルトで underscore targets.r ファイルを探すんですけど、うん、えっ、ー、と、例えば t a r イクあのスクリプトっていう必要があって、で、それは今、要するにこう、本当はこうなってるわけです。でもうそれを変えることもできまして、そして、あの、このカッシュファイル、こ, こ, このファイルの指定もできます。ストールですね。それは underscore、えー、targets。つまり、デフォルトでこうなってるわけです。 で、デフォートを変えることができる。で、あの、もっとスマートなやり方もありまして、あの、YAML ファイルでいろんなオプションの設定ができて、で、あの、まあ、この複数のあのあと、スクリプトとかの設定ができるわけです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あと、あの、 えー、r の環境を固定したい場合は R ン武を使ってるんですかねそうですね、私は R 演、基本的にはいつも R エンを使ってまして、でさらにあの R だけの環境じゃなくてあの、その周りっていうか、R そのものとか、R ン武は R パッケージだけで、R そのものを管理はできないですね。であの、その場合は、コンダあるいはダッカ r を使っています。 でこれはすごく重要なポイントであのターゲットはあの こ, ここですねこの、えー、ワークフローとかワークフローに使っているカスタムな関数を監視してるんですけども例えばあのそうですね mean とかまあ mean は多分変わらないこれからどのぐらい経っても変わらないんですけどもあの例えばなんだろうあの、えー GG ジジプロットとか、まあ、タイリーバースの何かとか、えっと、で更新があるんですよね。で, あのでもそれはターゲットはあの知らない。<笑>ターゲットには分かりない。だからあのもし、えっと、ほ他のパッケージの何か の, あの関数を使っててで、そのパッケージをアップデートしたら、これで1回あの出来上がったパイプラインはそれには分からないので、あの もう一回ターメイクしても動かないです。でもしかして、本当はそれによって自分の解析が結果が変わるんですけれども、ターゲットには分からないわけなので、あのターゲットはあのなんだろう、えー、その環境管理は、えー、と自分でやらなきゃいけないわけです。はい、だから、RM を使うのはあの、はい、すごくおすすめです。そうでないと、本当にあの 終わったように見えるけど、実は違なるほど。なんか、他のワークフロー言語と比べて、どういう使い分けをするのかなっていうのを考えてるんですけど、まあ、あるだけで、ある程度小規模にまとまってるような処理向けってことなんですかね。 そうですね。まあ小、小中規模にはすごい、あの特に R, R の中のやつの小中規模のすごく向いてて、それが一番強いユースケースかな と, と思っています。で、あの私はでもなんか例えばバインフォあの的なワークフローあのでもあの使っていまして、で、実はそうですね、チャットにあのこれからじゃ あ, あの貼りますけれどもあの、最近そのブログポストを書いて、あのなんだろう。 多分、開発者がそんなにこのようなニュースケースは考えてないようなんですけれども、あのターゲットは、えっと、もう一つあの重要なあの関数がありまして、tar file です。で、そうね、適当な、じゃあ適当なファイルを作っちゃいましょうか。えー、ちょっとください 今、適当なファイルを作りますね。で、あと、あ, そうだあと、これはあのターゲットじゃなくて、それはターアーキタイプスの関数です。ターアーキタイプスはあの、普通のターターゲットじゃなくて、もうちょっと変わった。 あの特別な、えっとファイルえー、ターゲットの設定ができる、えー、関数が入っていますで。例えばあの外、R の外のファイルをトラックしたい場合は。えー、で例えば、えー、っと。 これでは、この hello.txt、中にこの hello world というのが入ってて、で、これでそのファイルをトラック、追っていきます。トラックします。で、えー、っと、はい、これじゃあ一旦パワルメックしましょう。これをしますと、あっとっとっと、インコンプリートなの。<笑>開業が必要でした。<笑>もう一回やります。 えっ、ー、と、じゃあ、この Hello コンテンツがどうなってるか、えー、見てみると、あと、tarLoad は、この tarLoad は、えー、これを R の環境に読み込むんですけれども、tarRead ーーだったらそれをあの、まあ、覗き込むみたいな感じで、環境にはロードしないんですけど、すぐに見えます。えー、そこには HelloWorld 入っていましたね。で、えー、とこの Hello。 っていうのは何があるかって言いますと、このファイルのパスしか入ってない。だから、h a t .readline、これでは、えっと、readlines、このパスを読み込んで、これを読んできたわけですね。で、あのこの中身をじゃあ書いてみましょう。やって、もう一回やります。 そうしますと、ちゃんと Hello をもう一回読み込んで、この Hello コンテンツをまた作り直した。っていうのは、でも、あの、Hello、この Hello、これはさっきと同じですよね。これは同じなのに、なんでもう一回作り直したかっていうと、 この tar ファイルは特別なこの TAR, tar 関数でこれのハッシュを計算して保存しているわけです。なのでこのファイルの中身 を, 中身を感知しているわけです。で、えっと、私の何でこれを説明しているかというと私 の, あのバイオインフォ的なあのパイプラインでは外のプログラムをたくさん使って外のファイルをたくさん作っていくんですけれども、えっと、そのいろんなプログラムをダッカで呼び起こして ファイルを作って次のプログラムにまた Docker を使ってファイルをインプットとしてアウトプットとして出すで。それを全部ターゲットでつな ぎ, つなぎ合わせています。でまあ、よかったらその、えー、とブログポスト と, あと、えー 例, えー、例の、えー、とワークフローがありますので今からじゃシェアします。 まあそうすると結構なんか CWL に近いような使い方なのではないかなと思います。私はあそこまで CWL 使ってないんですけど、でも多分似てるような気がします。<笑>これはもうそのエグザンプル。で、これがブロックポストですね。ブロックポストは英語なんですけど。例えばこ の, あの GitHub のあの エグザンプルコードは、えっ、ー、とバリエントコーディングをするパイプラインですね。で、そうですね。えー、とっとっ、あ、いチャットに貼ったリンクは、スラックにも貼っていいですかあ、はい、お願い。お願いしていいですかあ、はい、<笑>私、全部やるとちょっと難しい。 これですね。まあこの、えっ、ー、と、実は<笑>、まああの、別にこれにする必要は な, ん必要はなかったんですけど、あの、ある、もう既にあるワークフローをちょっと真似てみようかなと思って、このデータカーペンチリーのあの、ゲノミクスのあのレッスンがあって、で、その中にバリエント・コーリングワークフローがありまして、まあ、変異を 解析するゲノムから変異の遺伝シーケンスを解析するワークフローですね。で、これを、まあ、あの、本当だったら、えっと、BWA とか、えっと、s a m t o o l s とかいろいろ使っているワークフローを、えっと、全部、えっと、ターゲットでやりました。<笑>で、それは、 そのプランはえっとこのような感じになります。ま あ, デ ー, あのデータをダウンロードしたりして、えっと、えー B、あのゲノムのインデックスを計算するとか、リードをマップするとか。はい、そんな感じです。で、あのこれは r、えっ と, とあーあー、えっと、そうですね必要なソフトインストールとしては、えっとコンダとダッカダッカだけで、えー、十分です。 あとは全部、それで完結になります。なので、再現性も結構そこそこあるんじゃないかなと思います。あ, ありがとうございます。あすみません。えっと、結構、議論が、えっと、白熱していて、ちょっと次のスピーカーまで行けなそうなので、あここら辺でじゃあ、えっと、終わりにしたいと思います。新田さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。